演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチしますこちらファミリーマートの一番、ね、口すごいちごのおすすめですよ食たいと思いますいちごって結構珍しい気がしますね甘酸っぱくておいしいのかなそれでは飲んでみます トーンいちごのジュースみたいなちょっと全部がどろどろ溶けてる感じではなくて果肉を感じるジャムのようなイチゴでしたねなので一応生がまたサブラッと広がってきましたしちょっと食感も楽しめて美味しかったんですただ一気に飲むの、ね、はちょっと向かないかなという部分もありますねこちらの手に合わまあそれがスムージーなのかもしれませんご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武終了